届けることができたら嬉しいです。それでは、お待ちいただきましょう。文句の皆さんです。どうぞ。皆さん。こんにちは。こんにちは。 地元浜松南区から来まましししたくんぷと申しますす今日はですね久しぶりに浜松市の街中で踊れるということでですね、えー、メンバー一同ワクワク感が止まらないでやってきましたもう一つですね、えー、すごく私たちにとっては大切なことがありまして、えー、この「瓶で純空」を踏みつけていただいたですね正夢組の小太郎さんそれからメンバーの方たちがですね 今日は一緒にコラボしていただけるということでいつもの踊りよりもパワーアップした形でお送りできるかと思いますのでぜひ皆さん手拍子足拍子でご声援の方よろしくお願いいたします。それでは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 ご覧いただいた皆さん、それからこのイベントを開催された実行委員会の皆さん、そしてそしてこのイベントに参加した皆さんに感謝を込めて。